こんにちは。今日は車の AV 機器の話題でお伝えをしていこうと思います。主に3回に分けて今回ご紹介するんですけれども、まずはこちら、今下にあります、こちらの 1D のメディアプレイヤー。こちらのメディアプレイヤーは、スマートフォンが Bluetooth ですぐ繋がるということで、 余計なものが一切含まれていない非常にシンプルなワンディーンのオーディオになります。こういったオーディオをお探しの方非常に今多いんじゃないかと思いますので今日はこちらの MAXWIN から販売されております Bluetooth 内蔵ワンディメディアプレイヤーのご紹介をいたします。 少し今クローズアップしたんですが、このワンディンのメディアプレイヤーなんですけれども、私今回、家の車のフィット3で装着をしましたで。フィット3、このぐらいの型式の車になってしまうと、もうこの純正ナビがここについていたんです。パイオニアの純正ナビなんですけれども、あの2ンのナビも非常に古くて、カープレイが使えないであるとか、 ブルートゥース自体も携帯とペアリングをして使うことができません。そういった時にそろそろオーディオ古くなっちゃったよねと。で、オーディオ交換したい、オーディオ変えたいんだけども、今も携帯があるし、携帯でペアリングしてブルートゥースだけ使いたいよねって思われる方も非常に多いと思います。まあ、それによって機能性と価格が非常に コストパフォーマンスとして高いものが選べるということがあります。そういった時に何を選べばいいのかなって思った時に、こちらの MaxWin の 1D のメディアプレイヤーが非常にいいかと思います。MaxWin さんからご提供いただいたんですけれども、私の車でフェラーリの F355 があるんですけど、あの車にもオーディオを変えようと思ってました。で、その時にパイオニアの 2D のもう時代錯誤したオーディオがついてたんですけども、もう特にああいう車に関しては AV 機器なんて別に何でもいいと。まあ音楽さえ聴きれや十分だということで、Bluetooth のオーディオを探してたんですけど、その時にいいなと思ったのがこちらだったんです。で、たまたまマックスインさんにこれを紹介してほしいということでちょっと言われたっていうのもあって、まあこちらの方、今回ご紹介をさせていただいてるということで、私自身もこれいいなと思って、 今回選んだ商品になります。で、もシンプルにこれ何がいいかと言いますと、今音楽鳴らしてるんですけれども、今エンジン始動してる状態なので、エンジン止めます。一回。この状態から車に乗り込んで、すぐ Bluetooth が繋がるので、そこをご確認いただければと思います。 起動します。録画を開始します。エンジンをかけた瞬間に自分の携帯と接続されて音楽が流れるようになっています。で、これは今携帯の中に入っている私の音楽なんですけれども、まあ通常、例えば Amazon Music、こちらの音楽を再生して聴かれると。 言われてる方も、聞かれる方も非常に多いと思うんですけれども、もうこれもすぐに携帯でセレクトして、ポンと押すだけで音楽が流れるといった、そういった非常にシンプルなオーディオになっているというのが、このメディアプレイヤーの最大の売りになっています。実際なかなかこういったものって少ないと思います。電音とか中道とか、 オーディオマニアの方は、まあ、それらのオーディオがすごく好まれる方も多かったわけなんですけれども、なんかそれに似たような、なんか彷彿とさせるような、なんかこう、アナログチックなデザインというのが、すごくいいなと思いましたで。私もフェラーリの F355 にこれいいなと思った理由っていうのは、355っていう車も結構、もう今の時代とは少し違っていて、旧車になります。 そうしますと、やっぱりこういったアナログチックなデザインの 1D のオーディオが欲しいなって結構思ったりします。実際僕もそうでした。で、これがすごく旧車のデザインにマッチしてるなっていうことで、これが欲しいなって思ったところなんです。で、価格も非常に安いですし、5、6000円ぐらいの価格帯で買えるものになりますんで、機能性もシンプルですごくいいんですけれども、 デザインとしてもすごくアナログチックなデザインで、旧車にぴったりなデザイン。そこがすごくね、いいなっていうのを私自身感じたところになります。あとは簡単に、こちらのバンディンメディアプレイヤーの機能をご紹介します。まずこのパワーモードを押していただくと、オークス、こちらです。外部入力ができる。それからラジオ。で、またブルートゥース。 まあ、このような形で切り替えができるようになっています。それから、ここ、押していただくと、シリが使えるようになります。曲を再生して、このように、こちらでも操作できますし、もちろん今の iPhone ですと、ハンズフリーで、Hey, Siri って言えば、 機能してくれますんで、このような形で機能してくれますので、まあどちらの操作もできるということになります。これがこの辺はオーディオのチャンネル合わせになります。で、こちら USB に聞きたい音楽を保存して、で、ここに挿して再生することも可能ですし、SD カードも使えます。 でチャージ、USB とかがない車とかですと、ここでチャージしたりすることも可能なので、しっかりとシンプルでありながらも使い勝手を抑えた、この MAXE のメディアプレイヤー、非常に良 い, いアイテムなんではないかなと思いますので、うん、ぜひ、まあ古い車とかで、Bluetooth 対応のオーディオをつけたいという方にとっては、非常におすすめのアイテムなんではないかと思いますし、私自身も非常に 気に入って使っておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄をご覧になっていただけますと幸いです。はい。ということで今回は、Bluetooth 内蔵の 1D メディアプレイヤー、こちらの方のご紹介をいたしました。当チャンネルでは、最新のカー用品、ガジェット、それからグリーンファンディング幕開け等の新しいガジェット等の配信も行っておりますので、ぜひ興味のある方は、チャンネル登録の方、